The Global Users i n Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is Hydrological Extremes in the Megacity of Tokyo.、Okay. The CDS provides a one stop shop for quality assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website climate.copernicus.eu. C3S サービスは年最大に重量、年最大流出量などの指標を用いました。また、高解像度の RCM コーデータを用いて、都市流域の浸水リスクを評価を行い、両者を比較しました。クライアントからは、気候変動による高強度増加が、都市河川の浸水リスクに与える影響を低量化してほしいとの要望がありました。ケースサリーでは、RCM による10分のコーデータを用いて、 20分の1確率交互共同式を作成することや雨イベントを抽出を行いましたそして分布型洪水流水解析モデルにより土地域の浸水リスクを評価しました豪雨対策において目標としている時間雨量75便の雨量は気候変動により年状確率が20分の1から10分の1の規模となり発生頻度が2倍に増加することが予測されました今後の豪雨頻度の増加に対処するためには 既存福祉施設の効率的な運用方法や有益準備によって行われる薄い流出を抑えるさまざまな対策を検討することが必要となります。また、浸水軽減効果について、浸水シミュレーションモデルを活用した、分かりやすい情報発信が必要であると考えられます。